次はテストとテストケースのお話です。作成したコードには大抵間違いが含まれてます。本当ですよ。プログラムを作ったら新しい。そんなことはないです。大体は間違ってます。人間は必ず間違いを犯します。この間違いを普通だで発見して修正するのに作業が必要ですね。ではどうやって発見しますか一つの方法はコードをよく見直すことです。当たり前みたいですが、そのためソフトウェア開発プロセスの中には 複数の人が集まって、コードを見直すっていう作業が必ずあります。これは、レビューとか、インスペクションとか、ワークスルーとか、まあ、複数の呼び方あります。やり方もちょっとずつ違います。うんですが、まあ、それはもちろんやるとしても、普通までやるのは実際にコードを走らせて、トラック動作するかどうか調べることだね。これをテストと言います。で、テストのために、プログラムに何を与えたらいいか。 その、与えた入力に対して何が正しく接続されるであろうかと。その入力と出力を組みにしたものをテストケースと言います。で、テストケースというのはね、えー、テストを、プログラムを動かしてもらう前に、えー、成果を用意しておくことがポイントです。これはですね、人間というのは、プログラムを動かしてみて、結果が出てくると、あその結果で正しいじゃん。つい思ってしまいやすい、ね。勘違いしやすいんですね。えー なので、あらかじめ、こういう入力だったらこうっていうのを、まあ、別に用意しておいて、それからプログラムを用意する。その方がいいわけです。じゃあ、どうやってテスト思いついた入力を与えて動かして想定と合ってるか、一通りかある。まあ、最初はそれでもいいんですが、それだけでは全然不足です。で、実際に、開発プロセスの中で行われるテストとしては、えー、たくさんのテストの種類があります。こんないっぱいありますけれども、これでも一部ですよ。 まず、スモークテストというのは、まあ、コードがとりあえず一通り実行されることを確かめる。なんでスモークテストというか、うん、これはまあなんだろう。まあ、電気機器ができたら一応まずコンセントに挿してみて、煙が上がってこないか、燃えてないか。それがまあ第一ですね。それはスモークテストというわけす。それから次は、機能テスト。ブラックボックテスト。これはですね、コードの使用に基づき、さまざまな可能性を一通り網羅する。 テストケースと結果をまあペアにしてやらそれから次は構造テスト。ホワイトボックテスト。これはですね、コードの構造に基づき、コードの中に異譜分がありましたよね。その異譜分などの境界の条件を調べるテストケースを作って書くんですけど、コードの構造をよく見て作るというのがホワイトボックテストです。この中でですね、プログラムの中のできるだけ多くの箇所を実行するというテストがあす。これは被覆テスト。 カバーのテストといのなんでカバルテストが大変かっていうとね、プログラムが動いていると、えー、じゃあこっちへ行きました、えー、こっちへ行きましたこっちへ行ったらばここへ戻りますそういうふうになるので、全部の場所を必ず実行するというのは必ずも簡単じゃないんですね。この枝分かれが10個も20個もあったら、えー、この組み合わせの時は絶対ここは通らないとなるので、えー、全部実行してみるというのはなかなか難しいんです。だから、えー、その全部が 100% だとしたら、 90% の場所は実行してますよとかいうふうにカバレッジを、まあ、計算して表示するわけです。だからランダムテスト。ランダムテストはですね、乱数などで生成した値を与えて不具合が起きないのか知らませお客さんに出荷したソフトというのは、いろんなデタラメな値を入力しされることがありますから、デタラメを入力しても壊れないっていうことを、まあ、あテストするためには、ランダムテストもダメです。最後に、回帰テスト。 レグレッションテスト。これはですね、これまでに確認したテストケースを全部保管しておいて、プログラムに不具合とか、拡張とかあって直したらば、もう一回全部実行するんですよ。そうしないと、直したことによって、今直した問題点は OK になったけど、別のところでおかしくなったかもしれない。それを確認するためには、今までのテストケースを全部もう一回やって直、まあ、変になってないかという確認しなきゃいけないですね。 それが、レグレッションテスト。こういうふうにテストは様々であるんですけども、最近では開発プロセスのやり方としてテストファースト。えつまり、コードを一行も書く前から、まずテストケースを全部記述して、それから、開発に始まる。まあ、そういうのもあるたりします。なテストというのは非常に重要なソフトウェア開発活動の一つ。